ここはガイドブックでも有名なシンここに降りる観光客はほぼすべてがランタンを飛ばしにこの駅に降りるようなものだそして俺もその一人なんだけどまあただランタンを一人で飛ばすのはずくね旅。 それは世界を肌で感じれる唯一の方法である。 回の目的地は台湾台湾は東アジアに位置する九州ほどの大きさの小さな島だ今でもなお台湾をどの国とするかは政治問題としてあるが日本では親日国としても大変親しまれ海外旅行では常に上位をキープしているいすごい 今回はランタンタを飛ばしにシーフェンへここでは列車がすぐ目の前を通ることでも有名のようで多くの観光客が写真を撮っている場所も狭くランタンを飛ばすのはこのシーフェンの線路の上だ空には無数のランタンそして多くのアジアの観光客 ランタンの値段はどこも一緒だだから安心ねランタンタの色によって運気のジャンルが違うみたいで俺が頼んだのはフルカラー、はい、さて何を描こ う, う書描くことないんだよな どううしようとりあえず描くかうんどうしようまあ、とりあえず最後まで描くかああやっちまったピンクは恋愛運のようだ 何かこうふかきょんにラブなみたいのやっちまった青は仕事運最後は切日周りはどんなこと書いてんだろう読めないまあ ここで時間かけて考えるような場俺の滑り倒したランタンは高く遠く。 そして山の向こうへと飛バイバーイあのランタンはどこに行くんだろう謎のキノコアイスクリームを片手に自分の飛ばしたランタンを追ってみる。 滑り倒した俺のランタンはいつの間にか山の向こうへと飛んでいったそして誰かの恋のランタンは静かに下に落ちた次回は9分の旅